平成31年1月6日、毎年恒例となっている山田地域のどんどやが行われ、今年1年の無病息災を祈りました。山田地域のどんどやは、阿蘇市公民館山田地域分館の活動事業として、10年ほど前から毎年行われています。午前10時から山田小学校隣の田んぼで、 山田校区の区長や地域の人たちの協力で矢倉が組まれしめ縄や門松などのお正月飾りを持ち込む姿も見られ今年3月で閉校となる山田小学校の校長先生も小学校に飾ったしめ縄を持ってきていましたまた小学校の先生や保護者も協力して餅つきやたこ揚げなどが行われ運動場では 子供たちが夢中になってたこ揚げを楽しんでいました。正午になると櫓に火が入れられ、高さおよそ11メートルの櫓に勢いよく燃え広がりました。そして手作りの豚汁やおにぎりも振る舞われ、家族や友達などとどんどやの火を囲みながら、今年一年の無病息災を祈っていました。